おぞましい貯蔵室来きました。ねえ、あがんばろうね。心音がする。キラーは鬼だね。お、なんか光ってる。ナイスやるかオッケー。 この建物の中に発電機あるよねあったあった。二人目切ったぐらいで怒りモード、溜まっちゃうかなちょっと失礼。僕は下に降りるね。あ、宝箱欲しい。もらってもいいですか レナ の, 家の鍵入れた人まずい、怒りゲージ溜まっちゃった。ごめんね、近いけど猶予で助ける。多分僕の方来る。 やった僕も必死なの許してケイトさんありがとう。僕の方来る来てない。 猶予で僕が殴られればよかったケイトさんごめんね僕も一緒に回そうキラーに追われてる追われてないドわいと治療しよ私も混ぜてシュー レアコッチコッチワイトが降りてきなさいよ下怖いからりいありがとう。 助けに行こう仲間いってるねこの付近板も窓もないからつけちゃいたいね。 トライク残ってる怒りモードだこの辺で見つかりたくないねやっぱり来たメグの方に行ったね この橋の上に発電機あるよねバベチリでバレてる前から来てたー。 まずい負傷してない仲間が、狙われてる。半分切る前に助けて逃げよう。え、メグ、キラーそっちにいるよ。あ、ケイトさん。治療するわ。 治療ありがとう。鬼下にいる。ケイトさんロッカーに隠れた。どこどこ真っ向勝負隣に隠れた。 ケイトさんどうしたの耐久すぎてるから慎重にタイミング見なきゃ怒り発動しちゃったあの仲間に委ねるか メグとあと一台回そう来てる僕じゃないのかメグ頑張れ 全然間に合わない僕のこと探してるね他の発電機はどこかなおお、あっち回してくれてたんだ。 ないねみんな大丈夫だね。脱出しよう。あれまずい僕たちも早く出よう。